井上真央の名演に涙、佐藤健直樹への切なくも最上級の愛の告白症なり100万回言えばよかった大なり。井上真央が主演を務める金曜ドラマ、100万回言えばよかった、毎週金曜夜10時10時54分 TBSK の第3話が1月27日に放送された。直樹、佐藤健の悲しい過去を知った優位、井上。 姿は見えずとも近くにいるはずの直樹に向けた愛情あふれる告白が、直樹だけでなく視聴者の涙も誘った。以下、ネタバレがあります。視覚真相を突き止めたいと願う優位同ドラマは、運命だと思った相手を突然失った主人公相イバユイ井上。 と、優位の恋人で不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男長や直儀、佐藤、なぜか直樹が見えてしまうために、二人の運命に寄り添わざるを得ない刑事魚住城、松山健一を中心に描く。数奇な運命に翻弄、翻弄されながらも奇跡を起こそうとする三人が織りなす、切なくて温かいファンタジーラブストーリーだ。第三話は、 かつてユウイ、ナオキと同じ里親の元で過ごし、今回の事件に関わっているかもしれないリサクラ、カリナのこと、また事件と関わりがあるかは不明だが、脳神経内科の意思相関へ、シムーンギョンの亡き夫が情に似ていることなどが描かれた。真相を突き止めたいと願うユウイが事件の手がかりをつかんでいく中、ナオキの過去イコール家族のことが大きな衝撃を呼んだ。 里親に預けられていたことから、家庭に問題があったと考えられる二人は、あえてお互いの家族について何も聞かずにいたのだった。資格直樹が抱えていた痛み。家族の事情が明らかに、事件解決に向けて捜査を進める情が直樹の父親を尋ねると、身の息子ながら、もう関係ない、という非常な言葉を聞いた。 優位と連絡を取りたいと言ってきた直樹の母によって、その事情が判明する。直樹は血液の病気を発症した8歳離れた弟の子髄ドナーだった。難しい病に両親の関係もぎくしゃくしていた中、直樹の大人びた冷静さで父親との関係が悪化し、暴力を振るわれるように、自ら調べて佐藤制度を利用したいと願ったが、 母親からの、あなたに吐いてもらわないと困る、という言葉の本当の意味はあまりにも悲しい。独立しても母親にだけは居場所を連絡していた直樹弟が17歳になった時病気が再発し、母親は直樹に連絡して移植を頼んだ。その時だけ直樹さんに連絡したんですかと思わず言ってしまった優衣。 続けて、直樹はもう亡くなっているかもしれません。と言うと、母親は、また再発したらどうしよう。と呟いた。今回、優位に連絡して、直樹の居場所を知りたいと願ったのも、ドナーとしてしか見ていなかったのだ。四角優位が思いを直樹に伝える姿に視聴者もらい泣き。 ナオキの父親も去ることながら、母親の言葉は見ているこちらが、ェックしてしまうほどの辛いものだった。その重い空気を打ち破ってくれたのが、ユウイの告白だ。ナオキの母親との場に立ち会っていたジョウが警察に戻ったため、ユウイはナオキの言葉を聞くことができない。しかし、私は伝えられる、と語り始めた。あなたじゃないと、ダメ。あなたがいない世界なんて、もう本当。 意味わかんない。私は伝えられるから、いる。返事なんかいらない。あなたが大好きです。理由なんかない。理屈ではなく、ただ好き、だという思いこそ運命だ。それを聞いた直樹は号泣し、優位に見えてなくてよかった。と言った。二人が思い合っていればいるほど、抱きしめることができない現在の状況が悲しく切ない。 シェフである直樹にお手製のオムライスを食べてもらうことに緊張していた優衣に直樹が口づけした幸せな回想シーンが SNS ではオムライスキスと反響もあっただけになおさらだ。約3分に及ぶ告白シーンを井上の伝える演技が最上級のものにした。優衣の告白シーンでは 視聴に集中したためか投稿が少なめになり、エンディングを迎えてから、あまりにも切なくてボロなき、思わずもらいなき、優位の告白しみる、といったツイートで盛り上がり、タイトルの略称、金ドラ104課、がツイッターのトレンド入りをした。菱形文イコールザテレビジョンドラマ部。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。